100均からサウナマットだとキャン d o 折りたたみレジャーマットは登山やサウナで使える超コスパ品です。 全国のサウナーの皆さん、お待たせしました。ついに100均のキャン d ーさんからですね、えー、サウナでも使える、えー、この、まあ、サウナマット兼、登山用の座布団として使えるキャンプギアが出ました。110円です。はいえー、こちらのですね商品ですね、えーと、本来は折りたたみレジャーマットとして、まあ、販売しているものになります。えー、金額は税込み110円です。 えー、素材がですね、えー、XPE という素材になりましてまあ架橋ポリエチレン、えー、と熱に対する耐性と耐寒、えーまあ、性寒さに対する耐性を備えた素材になります、えー、と本来の用途はですね、えー、とレジャーマットとしてまああの登山用の座布団としてですねこう広げて、まあ、ちょっとあの画像出てるんですけど、えー、例えば石の上とか あのまあ、プラスチックの上とかね、えー、よくあのベンチなんかあると思います、えー、石もね、結構冷たいです、そういうとろにね、こう広げて、まあ、置いたりしてあげると、まあ、お尻が冷たくないっていう感じの利用の仕方ができます、まあえー、と登山以外にも、まあ、スポーツ観戦とかね、えー、椅子がですね、硬、まあ、いとか、まああの、冷たいとか、まあ、そういうときにね、こう広げて敷いてあげると、非常に快適に過ごせます。 こちらキャンドゥさんの折りたたみレジャーマットなんですけどすごくねあのコンパクトですこれがまあ一応収納時のえ状態で、えー、約1 0ンチ1 3 7センチ、えー、6 3センチ手のひらサイズですねこの大きさだとやっぱりあの登山のザックの中にも余裕で入ります子供用の力にも入りそうですね えー、実際外でで使用した感じです、えー、例えば石がねゴツゴツしてたりとか、まあ、小石があったり小枝があったりとかすると、まあ、マットをねこう広げて敷いてあげると少しねあのへこみが出てきますので、まあ、突起物がないような感じにちょっと払ってあげてこれを敷いてあげるといいですね、まあ、全然ありだと思います、えー、素材もねすごくね柔らかい感じです えーと一応ですね、座った感じのサイズ感なんですけども、えー、とちょっと大金な方は、ねえー、お尻はみ出るかもしれないんですが、えー、普通に、ね、あの座布団として利用するサイズでは問題ありませんあと、まあ、子供もですね、このサイズだったら座布団として十分利用できるかなと思います、えー、結構100均なんで、ね、あの強度これ大丈夫なのっていう、まあ、不安な方も、ね、結構いるかと思いますが。 あのやっぱり、さっき言ったようにあの突起物とか、うまく払ってですね、押してあげると、まあ、へこんだりすることもないので、今、4、5回ちょっとね、山で使ってるんですけど、えー、全然実用レベルだと思います、実際ですね、ちょっとフィールド、まあ、山でですね、ちょっと敷いたりして使ったんですけど、えーと、小石とかね、小枝の沈み込みね、ちょっといくつかあったんですけど、もう戻ってますね。 重さはですねものすごく軽いですえっ、ー、とこれでね 22g 実測ですねなんでまあ実はこれとねそっくりな商品があのエヴァーニルさんがですねコンパクトマットっていうのを出してるんですけどそれも 20g ないぐらいなのであのまあまあほぼ類似品と思ってもらっていいかなと思いますこちらのですねあのレジャーマットが一応サウナでも使えるんじゃないかって思ったちょっと理由なんですけども アマゾンさんってあのサウナマットなんかで検索するとですね同じような形のものが出てきますでそこにですね XPE って、まあ、これと全く同じ素材のものがあったのでこれはもしかして使えるんじゃないかなと思って使ってみました、はいえー、とこちらのですね、えー、とキャンドルさん折りたたみレジャーマット えー、と購入に至った理由なんですけども今あのキャンプ場でねあのサウナを楽しんでいる方結構いらっしゃいますね、えー、私もまあサウナーっていうほどではないんですけどもやっぱ以前からねちょっとあの興味がありまして、えー、サウナね実際ちょっと利用してみたんですけど確かにね、あのー、施設がですねちょっとまあ配布しているというか自由に使っていいよって置いてあるマットあるんですけどやっぱ他の人のですね やっぱこう座ってたりとかお尻がついてたりするっていうのを考えるとやっぱりちょっと経営がありますんでこういうね、まあ、たった110円で、まあ、自分のね、あのー、個人のサウナマットが持てるっていうのは非常にいいんじゃないでしょうか、えー、と実際にですね僕はちょっと利用してる、まあ、サウナの方で使ってみたんですけども、えー、と全然問題ありませんでした。 あのただしです、ね、あのサウナによってはです、ね、高温サウナというところがちょっとありますので、えー、90度以上の高温サウナの場合はちょっとわからないので、まあ、こちらはもう自己責任でお願いいたします、まあ、レジャー用の座布団、ですね、まあ、登山用の座布団プラス、まあ、サウナマットという、まあね、いろんなちょっと使い方ができるということを考えると110円というのはかなりの超コスパ品じゃないでしょうか。 えー、あともう一つですね、あのー、エヴァニューっていうですね、あのーまあ、登山ギアなんか販売しているメーカーさんがあります、まあ、うちもあのブルノートーストーブっていうあのアルコールストーブをね、愛用させてもらってるんですけど、実はこれとそっくりなものをだい大体い800円台ぐらいで販売しているものがあるんですが、えー、なんとこちらも110円ですね、まあ、お試しとしてですね、えー、買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。 キャントゥさんの折りたたみレジャーマット、えー、サウナ、えー、実際の登山用とスポーツ観戦用途、えー、ちょっと一度ご紹介させていただきました、えー、こちらの動画、役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。